キング・アンド・ス・ヘイヤ、ジャニーズ辞めようとしていたメンタル弱い、闇キャラ、メンバーも、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。花のち晴れから花男ネクストシーズンから、でも人気のヘイヤ仕様が、事務所を辞めようとしていた。疑問符 ジャニオタレキ30年ライター、ナンシー関ヶ原です。CD デビューしたキングプリンスがファーストコンサートツアーをスタートさせました。会場で販売されているパンフレットには意外にも闇が深いコメントが載っていてファンが驚いています。資格事務所を辞めると宣言したのは計算かパンフレット関東にはメンバーが一人ずつ今伝えたいことを載せています。 ゼンクール、花より男子、新シリーズ、花のチャレから花男ネクストシーズンから、で主演を務めた平野紫耀くん。今、伝えたいことはなんと、実は去年くらいに、この世界をやめようと思っていた時期があったんだ、とコメントしました。運動神経が抜群で、舞台では複雑なフライングもこなしてきた平野くん。 芸能界を辞めて災害レスキュー隊のような仕事に就きたいと考えたと言います。直接事務所の人に辞めたいと伝えると必死に止められたと書いてありました。これを読んだ平野くんファン、30代女性会社員は辞めたいオーラはファンには出してなかったけど平野くんはすぐどっか行っちゃいそうなところが魅力ではあります。もともと名古屋の別の事務所に入っていたから ジャニーズにも思い入れはあまりなさそうだし。さらに、キングプリンス高橋海人くんファン、40代女性経営者は、ダンス技術の高さでジャニーさんにも事務所にも気に入られてた平野くんだから CD デビューできないならやめるって半ば脅迫したんじゃないかな。 当時ユニットを組んでいた長瀬廉くんは大学に進学してのんびりしていたし、カイトくんも大学進学を考えていた。このままだとデビューできず何年も JR のままになっちゃう。ずっと JR で活動して、旬を過ぎてしまった先輩たちも見てきたから。 最近は JR メンバーが、ジャニーさんに直談判した、という話はよく報道されていますが、事務所を辞める、という切り札を出すのは珍しい。平野くんの作詞ぶりに感動です。視覚自分の性格、生き方を全否定。闇キャラ岩橋くん事務所に辞職願いまで出した、強気の平野くん。それとは対照的に、キングプリンスに一歩弱いキャラを押し通すメンバーもいます。 岩橋玄樹くんです。ツアーのパンフレットには自分の直したいところは生き方や性格すべてとコメントして自分自身を全否定。自分は男っぽいところもあるけれど小塚で女の子のように見えるところがファンに喜ばれるので女の子っぽく振る舞うと対談中にも発言していました。本当の自分ではない姿をファンに望まれている。 そんな悩みが自分への全否定につながるのでしょうか。また公式ブログでは、ステージ前は吐きそうになるくらい緊張するので、マネージャーにお腹の薬を持たせていると告白しています。そして、グループ内での人気が一番でなくてもいいと、弱気の発言も、これを見たい和橋くんファン、40代会社員女性は、 前はユニット内でセンターだった姉妹よじゃいよーの恋人にしたい JR ランキングで5連覇を得ったりして、岩橋くんはプライド高いと思います。でもキングプリンスへの中では端っこの立ち位置だし、他のメンバーより仕事も少ないから自己肯定感が下がってるんでしょうね。でも明るい子が多いキンプリで闇キャラなら目立つし、いつか会った仕事も来るはずです。